ど<笑>ういつもすみませんよろしくお願いします。いつもすみませんシートももう敷いてくれたのです、はい、<笑>ありがとうございます。あれあれが意味水がなあそうですね水のタンクはまだ用意しておいたい水入れるを忘れてて。 は い, いやえっと向こう側の、はい、がろ後ろで大丈夫です。 Mm-hmm.、Mm -hmm. huh? mm -hmm. mm -hmm. 上がった。 いいね父ちゃん。<笑> もう行く<笑> <笑>はい、お見送りの面々たち。おしっこしたいね。はい、こっち見て。おしっこしたいね、うん。おしっこいいね。い<笑>いらっしゃこ<笑>ればっかりやな<笑>、うん。はい、お見送りの面々たちです。あ、今から取材なん。ごめんごめん。こ<笑>れはすまんね<笑>つまんね。うっかりうつんたるとこやったわ。 もういよいよ旅立ちですけど、親心としてどうですか、今まあ、まずあの無事にビーチランドさんへ着くことですね。では閉まります、まま出出た<笑>たし<笑><笑>、はい、いいな<笑> そんなんするんやったら言うてくれな確かに予定にないわはいでは行きますよーはーい後ろから行くよついてく舞台の車が来ますいってらっしゃい頑張れあっそうあ<笑> ありがと a ございます。 水ってくれる。 で、このとくないいい あ, あ、かこりがとうございますありがとうございま す, すいっいはフ、い、ロ、はいはいえー。はい うち寄りあるから大回りでもいいよ。 いい<笑> ゆ<笑>ゆっっっくくりりででいいよいいいいよち全然食べた ス<笑>テージい行き来できなければはい。あ そうですね、はい。 あ〜あ、っ見えた見てきたいちょっと気にしてたんで。 いいほら優しし久ぶここ終わります。 さあ、終わったらどっちに行くだろう、うん、氷かキック君かめっちゃ見てる。めっちゃ見 て, <笑>ゃ見ていあ、氷行く<笑>あれキック君行か氷でーす<笑>どうも氷行<笑>ちょっと気にしてんのこうのねあ、でも気にする<笑>でかっか 平和やよかった<笑>